ウォルター・ジョーンズ・ベラミー。ショートでウォルト・ベラミー。右利きのセンターで1961年に1位でドラフトでシカゴ・パッカーズによって選ばれました。2ル1 1と1 0 2キロで大学頃スコーリングもリバウンドも上手な選手。なんとたったの70試合で大学で1087リバウンド取りました。 NBA に入る前に1960年のオリンピックに出場。もちろん Team USA と共にゴールドメダルを手に入れました。そして最初の NBA デビュー、ルーキーシーズンでなんとルーキーオブ・ザ・イヤーで31ポイント19リバウンドの平均。3年目はバルティモア・ブレッツへ、そしてそこでも毎シーズン、 大体23ポイント15リバウンド。全部 50% 以上のシュートで。ボッペチッツの率いるサン・ルイ・ホークス相手にカリエハイ37リバウンド。1965年にウィリス・リードやワールト・フラジアのいるニューヨーク・ニックスへトレードされました。そしてまた、 1969年にニックスからデトロイト・ピストンズへトレードされました。その時、カレンダーのせいで、なんと歴史上で最大1シーズンで88回の試合に参加しました。彼の14年間のキャリアをなんと2941ポイントと1241リバウンドで引退。 スコーリングのオールタイムリストではこれで38位。リバウンドでは12位。ネイト・ソーマンドとドワイト・ホワードの次。20.1 ポイントと 13.7 リバウンドの平均で4回オールスターだったウォルト・ベラミーは1960年代の中でかなり強い選手でも歴史的によく忘れられる選手。 いろんなチームで試合して優勝しなかったせいで。ベルズ、俺のランキングの100位に値する選手。